続きましてアマタの皆さんですそれではお願いいたしますご来場ご視聴の皆様こんにちは黒島予想で初参加させていただきますアマタと申します D ブロック勝ち上がらせていただくことができました D ブロックの分の思いを背負ってそして北海道からの風を この銚子の街に届けたいと思いますどうか熱い5 0 0お手拍子のほどよろしくお願いいたします甘かみそとせ続く和田千代崎今再び you 大, 大将背中に沸い勇い立つ<音楽> イ 皆さんでしたありがとうございました